演武開演こちらが本日7旅行で宿泊するホテルです7、はい目より入りますこちらが本日宿泊するお部屋ですまあもう物が散らかりまくってますから ね, ねうん外から見える景色はこんなもんですねで今日は一とやつ 休みましょうかご視聴ありがとうございましたホテルの紹介お付き合いいただきありがとうございましたごしコメントしていただけると嬉しいですパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします